はいそれでは両手をお腹の上に置いて息大きく鼻から吸ってお腹と腰しっかりと膨らませるように吸っていきましょうで口から長く吐いて息吐き切っていきますお腹が凹むの感じていきましょうはいもう一回鼻から吸ってお腹と腰しっかりと膨らませて口から長く吐いていきますしっかり吐き切っていきますね。 吐吐吐いいいい、いて、吐いて、吐いててはい、そししたら骨盤、低筋呼吸やっていきましょう息を大きく鼻から吸ってお腹と腰膨らませ口から吐きながら膣ですね肛門と恥骨の間をおへそまで引き上げていきます息吐いて吐いて吐いて吐いて吸ってしっかりと膣リラックスします口から吐きながら チツで何かつまんだまま体の中にね吸い上げてくるようなそんなイメージです息吐いて吐いて吸ってしっかりリラックス口から吐いてチツつまんだままぐーっと体の中にね何かストローか何かで吸い上げてくるようなそんなイメージ引き上げるのがすごく大事吸ってリラックス 口から吐いて、チツで何かつまんだまま体の中に引き上げて、吐いて吐いて、しっかり引き上げますね。吸ってリラックス、ラスト、口から吐いて、骨盤底筋で何かつまんだままぐーっと引き上げて、下腹部がね、キュッとなるような感じ。 それでは骨盤底筋呼吸をしながらお尻を上げ下げしていきましょう。両手お腹の上に置いてお膝の真下に足首両足は平行にしていきます。息を大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませ吐きながらお尻特に恥骨をゆっくり持ち上げていきますね。腰腰反らないよううに腰丸めていきましょう 膣をつまんでおへそまでぐーっと引き上げてくるような感じ吸いながらゆっくりおろして膣を開くようにリラックスしていきましょう口から吐いてゆっくりお尻特にチコツを持ち上げて膣からね何かストローで体の中にぐーっと吸い上げるようなそんな感じしっかり引き上げていきますね息吐き切ってで吸いながらゆっくりお尻をおろしてリラックスします 吐いて湿でハンカチか何かをぐーっとつまんで引き上げてくるようなそんなイメージです息しっかり吐いて引き上げて引き上げていきましょう吸ってゆっくりリラックス口から吐いて恥骨ですね恥骨を天井に持ち上げるように腰反らないように腰丸め気味ですしっかりぐーっと引き上げて はい吸いながらゆっくり骨盤底筋、膣を全部リラックスしましょう口から吐いてお尻、恥骨を天井に持ち上げて腰をちょっと丸めるようなイメージです膣をつまむよりも引き上げてくる体の中に引き上げてくる吸ってリラックスしましょういかがだったでしょうか 骨盤底筋呼吸ね息を吐いたときに膣をぐーっともう溝落ちのところぐらいまで引き上げて吸ってゆっくりリラックスね吐いてぐーっと引き上げて吸ってリラックスこの繰り返しです本当に小さな動きなんですけどこれができるようになると尿漏れ取 とても良くなっていくので、ぜひ今やったものを立ってる時、座ってる時、寝ている時、1ヶ月ぐらい、1日5回から10回を3セットやっていただければ、1ヶ月ぐらい経った時に必ずおトイレ事情良くなってます。こちらのチャンネルでは、更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する、運動苦手な方でも簡単にできる、ストレッチ、エクササイズ、マッサージ、ご紹介しています。更年期症状は、Z 体治りますもしお役に立ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは